皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月15日、旅するゴールドマンマックスというわけで、来月くらいまで登場するらしいです。おそらくそれくらいの時期にバージョン 6.3 が来るという感じですかね。バトルトリニティは、ついに盗賊のランクが最大になりました。本当に長かったです。 一つの職業をカンストさせるのですが、こんなに大変だとは思いもしませんでした。さて、次は何をやりましょうかね。とりあえず舞踏家あたりでしょうか。なんて選び方をすると、誇る人が出てくるみたいです。武器レベル上げは練習試合でやるべきであって、対抗戦ではガチの職業で来いという理論らしいです。まあ、知ったことではないですね。という考えでやったのが良くなかったのか、舞踏家でやり始めてから明らかに勝率が落ちました。 しかも、報酬がもらえないなどという、史上初の汚点を残してしまいました。放置プレイではなく、全力で戦った末にこれなので、もはや言い訳ができません。盗賊のスタイルに慣れきったせいで、なかなか武闘家の立ち回りが把握しにくいというレベルの話ですらありません。しかし、それでもなんとか37点まで積み上げることができました。37点というのは、前回大会のガタラーアームズ内500位ボーダーなので、残り3日間で50点を目指せたらいいなと思います。